みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧澤でございます。今回の動画は、ボサノバパターンを極めるという3本立ての動画の真ん中の2本目の動画でございます。1本目の動画で覚えた4つのコードを使って、右手のアルペジオのパターンを変えてちょっと練習をしてみようかなと思っておりますので、もし興味がある方は一緒に練習をしてみてください。それでは、うーとですね、コードは、まあ、覚えていただいたとして、 とりあえず A メジャーセブンスのままでよいので、この右手のアルペジオのパターンを変えて練習してみましょう。どんなパターンかといいますと、ちょっと一回弾いてみます。こんなの。こんな感じ。最初は同時に弾いて、コード、ベースコード、同時コード。 ベーースコードという感じですね。ちょっとここら辺のリズムが、これとこのセットが少しリズム変わっているんですけど、わかりますかね<音声><音声><音声>こんな感じのリズムです。別にそんな難しくはないと思うんですよ、そのテクニック的には、技術的にはそんなに難しくない。 けど、このゆったりした雰囲気というんですかね、これを出すのがちょっと難しいかなと思います。結構いろんな方を見ていて、えーっと、よくある失敗例としては、ここと、ここの合間が短い、えー。リズムが速くなってしまうということですね、平たく言うと。ちょっと大げさになると。<ス> <ス>タンタンんタす ン, ンタンタちンタンタンタンせタか。ンタンタンタンという感じでこことここの合間が結構長いのでそれをうまく演出できるかどうかがまあ鍵になってくるかなと思います<ス>まあそこそこリズム感が養えいている方は難なくできてしまうと思うんですけれども ちょっとうまくできない方は一緒にもう少し練習してみましょういきなりもううまくできちゃったぜという方はもう次の動画に進んでいただいて全然大丈夫ですそうですねテンポ100110ある中でワン・ツー・スリー速いなもうちょっとゆっくりテンポ100 ワンツ、ツー、スリー、フォー、タン、タン、ト、タン、タン、タ、ドン、タン、タン、ト、タン、タ、ドン、タン、タン、ト、タン、タ、ドン、タ, タン<音声>。って聞いてみると、意外とこことここは長くないですか 大げさに悪い例をやってみると、ここの間 が, 間が狭いと、すごいぎこちなくなってしまう。そんな例をやってみます。ちょっと大げさに。<音>いくぜ、練習するぜ。よーしワン、ツー、スリー、フォー、タン、タン、タン ト, ン ト, ンタン ト, ントンーん。みたいな感じになっちゃうじゃないですか、この隙間が短いと。 こういうふうにならないように気をつけていただければよいかなという感じです。で、これがうまくできたらば、こことここでコードチェンジをしていきましょう。A メジャーセブンスで、タンタンとターン。そしたら、ディミニッシュにして、タンタトンタン。Bm にして、タンタンとターン。E セブンスにして、タンタトンタン。 というような流れです。ちょっとやってみます。うん、ワン、ツー、スリー、ホイ。 こんな感じです。どうですかうまくできましたでしょうかで、まあ、ここまでできたら、まあ、2本目の動画は習得できたと言ってもよいかなと思いますが、まだまだ余裕があるぜという方はですね、ちょっとベース音を変えるっていう応用テクニックもやってみると面白いかなと思います A メジャーセブンス、A シャープディミニッシュセブンス、Bm7 までは親指は5弦を弾いて、E セブンスのときは6弦を親指で弾くというふうにやってますよね。 これをちょっとずつ変えていきます。どんな感じかというと、まず最初は一緒。チャンチャンまで一緒。でも、そのあと、親指は6弦を弾く。こんな感じ。それで、A シャブディミニッシュセブンスにし時も。 で、親指の弾く場所を変えていくと。なんとなくわかりますでしょうか。でそのあと、b ン7にしたときも一緒ですね。5弦を弾いたあとは、人差し指で6弦の2フレットを押さえて、こんな感じでベースも変えてあげる。で、最後、E7 のときは、6弦から。 弦にしてあげると・・・。ちょっとベース音を強めにしてひととり弾いてみますこんな感じワンツーサンシー よく違いがわかりますでしょうか。こんな感じでベースを6弦に行ったり、5弦に行ったり、5弦に行ったり、6弦に行ったりとかやってみると、またサウンドに広がりというか、ゆったり感たいなのがまた出てくるからよいかなと思います。まあ、今のは応用という話なので、できなくても大丈夫です。もうここまでできたら、4本目の動画はバンバン剤でございます。バンバン剤 えー、それでは、うまくできなかったらもう一回動画を最初から見返してみて、えー、続けて練習うまくできたらば、3本目の次の動画へ進んでみてください。それでは、さよなら。<笑><笑>